胡说的胡说的胡说的胡说的胡说的胡说的胡说的胡说的胡说 乖宵乖宵乖宵乖宵乖宵乖宵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 搁搁一下搁搁一下搁搁 かっこい 快生快卫 滚手滚手滚手滚手 お客様の。ご声援を本当にありがとうございました。会場の皆さん。葛藤にいかがでしたでしょうか。 はいありがとうございます我々の関東まつりは毎年8月の3日から6日までの4日間秋田市の関東大通りで繰り広げられます今日はここに10本の関東をお予にいたしましたがお祭り本番ではこの関東が280本もの 多くの格闘が会場に広げて皆さん方を楽しませておりますぜひとも会場の皆さんには今年の関東祭りに秋田の本間のお祭りを見にぜひとも秋田市へおいでいただくことを心からお願いを申し上げます ありがとうございましたそれでは今日最後の関東演技も終了いたしましたので皆様方に感謝の気持ちを交えて関東関およそを皆様方に指名させていただきたいと思います関東でございます。 皆様ごははほどよよろしししくお願いいいいいたままますすそれでありがとうございました秋田の夏の夜空を彩る稲穂の輝き幽僧軽快なお囃子。 力と技が織りなす華麗な演技の数々270年を越す長きにわたり築き上げてきた伝統はこれからも確実に次の世代に受け継がれていくことでしょうぜひ今年の夏は秋田においでいただき迫力ある演技を間近でご覧ください皆様のお越しを心よりお待ちしております 秋田担当祭りの皆様でした今一度大きな拍手をお送りくださいありがとうございましたはいありがとうございました次回は仙台卒